平成30年8月19日、阿蘇市内の巻の商店街を歩行者天国にして、阿蘇市民復興祭りが行われ、大勢の人手で賑わいました。阿蘇市民復興祭りは、阿蘇市や市商工会などで組織した大阿蘇日野山祭り実行委員会が、平成28年4月に発生した熊本地震からの復興を願い、 一昨年から開催しているものです。会場では市内の企業や市商工会員などの店舗がおよそ400メートルにわたって食べ物や飲み物を販売し、多くの家族連れで賑わいました。また、佐藤市長も駆けつけ、今日は思いっきり楽しんでくださいと挨拶しました。さらに広場には特設のプロレスリングが設けられ。 復興応援イベントとして九州プロレスによるタッグマッチなどがあり子どもたちが熊本出身のレスラーに声援を送っていました内巻温泉繁栄会の多目的ホールアート地前では復興ねぶた協議会による青森のねぶたの展示もあり迫力ある光景を訪れる人たちが写真に収めていました祭りの最後には 2,000 発の花火が打ち上げられ、阿蘇市の夜空を彩りました。